スタジェッターズをやめたいとか言うわけ違うよ明日からボンバー戦で B1 が始まるんだそうか地下1階で何する番号 B1 とはボンバーマンチャンピオン大会のことじゃよボンバーマンチャンピオン大会屋根に1階あるんだ<笑>これでボンバー戦に行く理由ができたわももちわー っボンバーろん私たちものがおいしいボンゴー。 いらるよししももちゃん待ってくれ 開発するボンゴシャウトたち、観光に来たわけちょっと違うわよ。私は宇宙に一つしかない優勝覚悟を守るため。あ、はいはい、目は閉じてね、飛び出しちゃうからね。ねえ、それもしかしてボンボンまんじゅうサタヤ<ン><笑><笑>ちょっとひと皿ください。やっぱ観光じゃん ももちゃん、きっと掘れ直すぞじゃあ、わしゃ、ももちゃんを探してくるねーももちゃん、ももちゃんはどこじゃーおここにいたのかー。おーばあちゃん元気じゃったか、シロボン。いつも、シロボンがお世話になっています。あ、そ、そんなこちらこそ博士、入れ違いやったな。人生の爪が甘いボング。はい、シロボン。 優勝カップえっわー兄ちゃんすっごい<笑><笑>マイティーの代わりにお前がへんするんじゃ<笑><笑>前回の優勝者ってっマイティーだったんだえええー、<笑>今年は僕がもらうんだ さあ、ギングもエントリーしてくるボンゴ。うん？え？でこれでドナエ成長に。そこの出店で売ってたボンゴ。い, いやあ。はい、次の方どうぞ。ちゃんと列に並んでください。はい。ボンバージャイアンタ さ,、ね、さんですね。次の方。へっ、あんなとこに並んだって無駄さ。 宇宙に1つしかかないい優勝カップは、私がいたがだだくんだからね。ミスティ優勝カップは僕が取ってやるよ。ゼロ何言ってんだお前にそんなことできっこないだろう大体まだ完全に治ってねえのに。ミスティには世話になったからね。プレゼントするよ。<笑>プレゼントするって言ったって、お前盗みなんてやったことあんのか勝<笑>てばいいんだろえ じゃあエントリーしてくれ あ, あちょちょっうちゅうにひと待てよあ、ええ、宇かに一つしかない優勝カップは俺たちがいただくぜドクターメカードに再生してもらったボンバーマン軍団でなオーマイパートイチゴロヨウルルルル ヘアモメひげいいか名付けて下手なボムでも数打ち当たる作戦逃げるんじゃねえぞひげ がいただくぜ<笑>あれがマイティの弟か。 親分大したことなさそうですせ。って、子分はい。百獣の王はなたとえ相手がどんな小物でも全力で立ち向かうんじゃ。さすが親分勉強になります。それでは引き続き第1回戦を開始します。 おんどれがマイティの弟か。あ、うん、バックしらばん。マイティはなぜこんなじゃ。おおじさん、誰。あめな、うん、知らねえのか。この方は、泣く子もあだ名、親子だぞ、うん。それを言うなら、泣く子も黙るじゃ。おさすが親番、物知りだな。勉強になります。ああ。うんうん 任せた人だーその悔さをバネにわしは四年間、マイティーを倒すため修行してきたんじゃ今年の相手はこの僕だよ絶対優勝するんだ何言ってねおめごときに親分が負けるわけねえだろやってみなきゃわかんないじゃんこんなお口のひらねっかけこんな小<笑>ボンかんかはい親分。ン白ボン オンドレだけには絶対優勝は渡さん。宿敵マイティの弟よ。わしは必ず貴様を倒してみせるけんの。いや、さすが親分。僕だって負けないからね。誰かの親分が負けるはずねえだろ。親分が負けたのはマイティだけで。おい。オンドレが一と多いんじゃ。ささすが親分のパンチはするでや。勉強になります。うん よい子の諸君今年もまた B1 の季節がやってきよったで2日間にわたる熱く激しい戦いがいよいよ幕ッを開けるんじゃ勝手に実況なんかしていいボンよ。気にすな B1 は試合続行不可能なほどダメージを受けるかギブアップもしくはフィールド外に出た方が負けやさあボンバーマンによるボンバーマンのためのボンバーマンチャレンジ けどボンバーマンってなんやねん。ボンバー人が修行を積むと、ボムを投げられるようになるボンゴ。それがボンバーマンだボンゴ。増えたんか、知らんかったね。そんならまず大回戦や。一回戦、第一試合はと ん,、うん。コマボンバー対ヒゲボンバー百五十六号。あれ、どっかで聞いたことあるな。コマボンバー選手の入場です。 マンバー156号選手の入場いい くるくるくるく る, く る, く る, く る, くるー 思いだけずコマボンバー一回戦目でハイやャヤーバカ野郎お前が勝ってどうする？<笑>ボンボーマンズ！<笑><笑>さあ第二試合が始まりや！ボンバーキット対、イベアボンバーボンバーポイはい。 ボンバーキッドウィンもう勝負決ったボンバーキッドは早投げ零点一秒の凄腕ボンバーマンだボンゴ次はボンバー無差し隊ドルヒンボンバーやボンバー無差しは相手を焦らすのと二段投げが得意だボンゴ何してんのよまだだこの私を渡せるわけまだだ早くまだだあ ブリブリブリブリブリ さあつぎのしあいは肉まんボンバー 甭管 ポンゴーやるじゃない優勝カップは僕が取ってやるって言っただろお前口だけかと思っていたら結構強いんだね<笑>そうらしい 親分のバンクーバーはつむじ風のようにすごいらしい。ボンゴ。それにしてもよし、とるなお前。公式ガイドブックを買ったボンゴ欲しい。はいはい、試合見るならこれ買った方がいいよ。うわー、親分さんの試合始まっちゃう、はい。そこのお嬢さん、どうよ。 シュートじゃ 始まり、0に終わるんじゃ。うっすうさすが、親ぼ紳士だな勉強になりますすごかったねううシロボン、次はオンドレの試合か、うん、まあ、お手並み拝見じゃ。お互い勝ち抜けば、準決勝で当たるけんの うん。待っとるけんの。さあ、次のお待ちかね白盆の登場や。対戦する選手は。に。ボンバー忍者。相手を煙に巻くのが得意な選手だボンゴー。 こっちだ。 じゃあゆりだ <笑><笑>くっそーこれじゃ攻撃されるばっかりだ。<笑>いや、落ち着くんだ。ボムが飛んできた先に相手がいる<笑>出てきたな。ん シロボンウィン。やったー！やったー！シロボン二回戦突破よ。腕を上げよってのシロボン。あいや勝ちまいましたよやボン。さすがマイティの弟だけはあるの。あ相手に不足なしじゃ。うわあはっはっはやし二回戦も頑張るぞさあビワも盛り上がってきたり、ね、優勝カップは一体誰の？ それでは今日は僕キがエンディングを歌うボンゴチさサ 勝ち抜いたね。でも他のボンバーマンも強敵ぞろい気は抜けないわよさあ次回はいよいよ佳境に入った b 1グランプリボンバーゼロにオヤボンといった強敵ぞろいの中順調に駒を進めるシロボンでもそんな時大変なことが起きちゃって第35話 B1 勝負、燃えよシロボン。近所の星から宇宙の果てまで参上します